今日は尿漏れ効果にとっても効果がある骨盤底筋呼吸一緒にやっていきましょう骨盤底筋呼吸は内ももを一緒に使うとさらに効果が倍増するのでぜひ今日のやり方やってみてください今日はタオルを使いますねこのぐらいの長さキッチンタオルとかちょっと長めの方がいいかもしれないですはい、では寝っ転がっていきましょう膝の真下に足首を着てて膝の間は拳1個分開けていきます このタオルをこの膝のところに引っ掛けてで足を置きましょう。なるべくね。膝の上の方にかけてで両手でタオルを持っていきます。で、息を大きく鼻から吸って。お腹と腰をしっかりと膨らませて、口から吐きながら膝を開こうとしながら、この骨盤底筋ですね。この骨盤底筋膣の部分、女性は膣で何かを掴ん で, で掴んだものを離さないで体の中に。 仕上げてくる感じ。息吐ききって肋骨全部締めていきます。で吸ってリラックス。これをね繰り返していきましょう。はい、それでは膝にかけて息を大きく、鼻から吸って。口から吐きながら膝を開こうとしながら、膣で何かつまんだものをぐーっと引き上げます。 吐いて、湿で何かをね、捕まえて、掴んで、それを体の中までぐーっとみぞおちのあたりまで引き上げます。息吐き切りますよ。はい、吸ってリラックス。ん吐いて、ふーって吐きながら、湿で何か、そうです、コルクの線かなんかを捕まえて、それを体の中にね、ぐーっと引き吸ってあげてくるよ。そんな感じではい、吸ってリラックス。吐いて、 つまんで引き上げる。息を吐き切ることとあと肋骨を全部締めること、それを注意しながら膝をね外に向かって開いていきましょう。このタオルでね開かないように押さえていきますよ。はい、吸ってリラックスしていきます。はい、そしたら今度はこのタオルをね膝の間に挟んじゃいます。で今度はキスを引き上げながら膝を中に入れていきましょう。鼻から吸って。 口から吐きながら、地で何かつまんでぐーっと引き上げて、息吐いて吐いて吐いて吐いて、肋骨をぐーっと締めて、はい、吸って膝リラックス、地もリラックス。口から吐いて、地引き上げながら、お膝の中に中に中に内側に使っているのを感じますか口全部息吐き切って、肋骨を締めます。はい、吸ってリラックス。 吐いて、膣で何かつまんだもの、このねつまんだもの離さないように、ぐーっとこの辺まで引き上げます。膝は押して、押して、押して、押して、息吐き切って、吸ってリラックス。吐いて、膣つまんで、ゆっく引き上げながら膝は締めて、締めて、締めて、締めて。締めて 肋骨締めて、吐き切ります。吸ってリラックス吐いて筆軽くつまんだままぐっと引き上げて膝ぐぐっと締めて締めて締めて締めて息吐き切ってはい筆もリラックスしましょうはいいかがだったでしょうかこの外に開きながら骨盤底筋を引き上げるのがやりやすい人と 膝を中にしながら骨盤的引き上げの方がやりやすい人といらっしゃるので、あの、まあね、得意な子やっていただいて、まずコツをつかん で, で、そしたら両方ともぜひやってみてください。もうね、あの5回、1日5回やれば十分だと思うので、あのちょっとね、お時間の時寝る前とか、そういう時にやっていただけたらと思います。この動画お役に立ったら、ぜひチャンネル登録、そして高評価ボタンよろしくお願いします。今日は 人生でで一番若い日ですもし何かやりたいなって思うことがあったら今日やってみましょう。それでは